平成30年3月17日、JR 九州の観光列車特急阿蘇ボーイの通年運行が始まり、大勢の観光客が阿蘇を訪れました。4両編成の観光列車特急阿蘇ボーイは、大分の別府駅を出発し、観光関係者や市民らが手旗を振って歓迎する中、阿蘇駅に到着しました。阿蘇ボーイは、 熊本・阿蘇間で運行されていましたが熊本地震の影響で肥後大津駅と阿蘇駅間が不通になったことから福岡や長崎で臨時運行され阿蘇駅には大分方面から期間限定で乗り入れていました観光列車特急阿蘇ボーイはこれから週末を中心に別府・阿蘇間を1日1往復することになっています